二人ともすごくうまいって聞いたぞベルトルトライナーベルトルト・フーバー潜在能力は極めて高いが積極性に欠けるなあベルトルさんクリスタがどの辺に行ったか知らないお前はどうするベルトルトライナー無事 か, <笑>かなベルトルト生き延びて帰るぞ なあベルトルトライナーって昔からこうなのかベルトルト・フーバーライナーとベルトルトが同居なのは知っていましたか無口なベルトルトは置いといてももしライナーとベルトルトを見つけても疲れてんだよなあベルトルトベルトルト<笑> <IDE> ライナーとベルトルトはどこですかヒュミルもベルトルトとライナーにライナーもベルトルトも敵だったなんてそうだろベルトルさんベルトルさんのあきれ顔を見るに<笑>なあベルトルトお前だよ腰巾着野郎ライナーはベルトルトは私はライナーとベルトルトについていくライナーとベルトルトに脅されているのね<笑>やめろ 暴れるな、うん！そりゃ無理があるぜベルトルト、うん、そいつを怪しつけるなんて不可能だろ、うん、まあ出てこいよベルトルト返してなあ嘘だろベルトルトないなベルトルトお前の寝相の悪さは芸術的だったなベルトルト踏ん張れよベルトルトベルトルト<笑>まずいベルトルト <Es> ベルトルトを守りきれねえベルトルトベルトルトはベルトルトベルトルトはベルトルトはベルトルトベルトルト、Pen、ベルトルトルこだ